アスカパイセン、行くぜ。おお、チェンソーチェンソウ。let's go on。ファミチェンジ。ファフラレン、えー、ラッサ TV 本日もやってまいりました。フラレッーレン、サ TV よーーよ。みんな、こんにちは。えー、今日はですね。えー、実は、もう、分かってると思うんですけれども。そう。 こちらのお方とコラボでございます。アバレブルー三条ゆきと役の富田翔くん、アバレブラックのアスカ、安部香さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと緊張するわ。<笑>やばい、なんか始まったらちょっと緊張します、ね、こんにちは。<笑>こんにちは。こんにちは。はい。で、改めて、まあ、20周年ということなんですけどおめでと う, とうございます。ありがとうございます。いや、あの、ほとんどやるの15周年。は い, います。ありがとうございます。はい。で、まあ実は、お二人とは、まあご縁は、 最初は翔くんがあの実はあの舞台で一緒に共演したっていうところがあれもう何年くらい前ですかあれ何年1010 10年前とかですよね、えー、いや若か変わんなマジでずっと変わんないよ本当 に, にずっとこのままで、ね、なかなかやばいコメディーだったから ね, からねいやいややばいコメディーだと思った そ, そうね<笑>でもあれであって、うん、でまあそれこそね学校の後輩だっていうこともあって、ね、そ, そうなんです実は皆さん 大先輩ですし今俺お母さんとあの LINE 友達ですからすごい今、ね、やり取り<笑>かかお母さんの動画、ま、から LINE 帰ってきて LINE、はい、来て「やす君と一緒だよ」って翔くんのツイッターに僕 DM 送ったら「えみたいな「んで一緒にいる?」みたいなびっくりしたみたいな。 では翔くんとの縁はそこで、うん、で、かおるさんの縁は、実は本当に今年あった、アバレンジャー20周年をまあ記念して、皆さんがやられてたツイッターのスペース、まあ、スペースね、確かにやったんだけど、はい、ですよね、うん、そうそうそう、その時に、ね、やすくんが入ってきてて、ね、たまたまツイッター見たら、そうそううやべえメンツやってんなと思って、<笑>えこれ、ね、アバレンジャーやってんじゃんみたいな、それで、スペース、絶対聞 き, 聞きたいじゃな、うん、いですか。 翔くんが入らなかったら僕は気づかなかったんですよおそらく。あそうい、ね、う事かそいう事か、そういう事だねそう、そういう事ですだから、あれは、ねね、結構奇跡的にしといからね翔くん出なかったら僕はあそこいないですからね<笑>しかも、あの日あれでしょ五音じゃンも15周年のねあす、そうです、そうで す, そうそうです次の日か何かはそうですそう、だからすごい、五音は15周年運命でこう、何があったんですか縁ですね、これは、でも本当に嬉しいですね本当に か2人っってめちゃめちちゃゃ仲良 い, い印象あるんですよねやっぱり当時ねめっちゃ仲良かったねまあねーうち泊まってたしあうちの実家にそうなんですかそう俳優とかよく一緒だったしオーディションの時から、ね、仲良くなっちゃってへえだって最近もめちゃめちゃ2人で会ってませんかそうだからそれこそ10ホンだから1516年ぐらいあんま会ってなくてあそうなんですそ う, そうたまに会うぐらい で, で,、はいはい、でそれこそ今回の20周年映画で ちょっとなみんなで集まったりとかしててで、その流れで撮影入ってやったらもう一気に向くあの時の感じになっちゃって<笑>っ<笑>楽屋とかも絶対にお互いの楽屋今回あったんだけど、はいはい、どっちかの楽屋絶に絶対いるね一つの楽屋に大体集まるんです<笑>めちゃめちゃ仲いいじゃないです か, ですかね2人ってそのオーディションの時の記憶とかってあるんですかあるんえ ちょっとそこら辺聞かせてほしいんですけれども、それはまず最初にこう受けてって、何時かなんか分かんないけど、大泉の時ぐらいに、なんかすごい仲良くなったの。ちょっと待って、オーディションの時にもなかったそうそうそう、えー、オーディションで同じ組かなんかの帰り道が一緒で、うん、なるほど、そのパターンありますよね。そう なんかあっってててちょっと話してて、はい、でもその時も別にそんな話さないじゃいです、うんそうです、ねや「頑張りましょうね」みたいな、うん、でも言うけどね当時阿部君って、はい、すごいギラギラしてたのもうええー、顔もこけまくってたしで も, 今, もう今の次元じゃないぐらい阿部君もう家にテレビとかないぐらいに。はい あ、飛ばしてたみたいなそれだと、うんうん、それ、ってるそれ、布団と台本部だ、まあ、いやいやいや<笑>ストませんそれ役<笑><笑>者が出てるからムカつくから投げちゃった<笑>やばっマジっすか、うん、同じ熱量を感じたの、うん、絶対受かりましょう、ね、あちょっとテレビ投げなくなったでしょ投げないよわ<笑><笑><笑>実家からテレビ投げる<笑>この人は<笑> ちょっと浮かんねえかもなと思ったのに<笑><笑><笑>、ね、なるほどね、なるほどね、危ねえやつだそう、危ない危ないと思ってた次のオーディションいたの<笑>ああすごい、もういたと思って、それで最終くらいですか、最終<笑>なかな、最終かな、最終2回あったから、ねあそうそ、その帰りもなんか一緒に話して、ここまで来たら絶対受かりをやりましょうそうで、で決まって、<笑>そこでまた、ね、顔合わせがあって、て<笑>いるいるいる、いるいる<笑>なるほど、なるほど、<笑>なるほど、など そ, でその時き、西君も結構、めちゃくちゃ仲良くて、 も ち, ょいちょいトイレとかで会った記憶がある。ああ、ね、なるほど。そう。印、ま、象、あえー、に残ってる人が、なんか受かったから、わ、と思って。え、なんとなくなんですけど、うん、もう、例えばじゃあ、日産が赤っぽいだとか、うん、自分が例えば青っぽいだとか、うん、黒っぽいだとかってのあったんですかめちゃくちゃあったね。あった。ああ、うん、でも、買うだけね、違うあの俺。俺だけ受かるなら青以い外いなかったの。うん、ああ、なるほどね。バランス的に、じゃあ、違う人が青になったら、うん、もう俺が外れて3人。 そうだっで俺青しかやらせてもらえなかったからずっと最後へえでもなんかオーディションのやってる台本読みじゃい、うん、はい、やってる感じはもう赤、うん、赤いってたよねそう最初はあ赤最初は赤無意識したけどあかあなじみがった最初はめっちゃハキハキして喋ゃべってたのそうなんだブルーになっちゃったから、ね、ブルーが青くだなるめちゃくちゃクールな芝居に変えてはいはいなるほどそううい面ありますなるほどめっちゃ赤やりたかった人があれのみんなあれだよね合格してねプロデューサーさんがね 今年は癖の強いメンーバー な, <笑>なるほど、直接用のバッタ当時はそれこそトークショーとか、はい、そうヒーローショーとかメインであったじゃないですか、はいはい、じゃあ俺が確実に一番ボケてたあ。俺が飛ばして、薫、はい、は結構そういう乗っかってくれるタイプだったので、はい、から、俺がルでわちゃわちゃして、はい、割とバ ラ, ンスバランスよくこう、うね、なるほど、で、コいタで、孝太郎入ってきから、孝太郎もなんか突拍子もないボケをするようなんだすごい、<笑>あんなにかっこいいキャラで。 もう20年経ってみたら、はい、なんか全然違った。ああ、違うんですも全然違う。印象変わったと思う、うん。今、今はね、一番田中幸太郎があ、ね、ボケってエンジンかかえちゃった。えぇー、そのためがあるです。あ、そうなんですかそうなさんすかはここボケないんだけど、喋りたがりなの。あ、なるほどね。そん香織おるが、ずっ喋っちゃう。面白いよ、今。そうなんですかでも、安倍さんのイメージって、やっぱりあのめちゃめちゃ涙もろいイメージあるんですけど。あ、それはそうだね。あ、それはそう。すごい涙もろい。うん、まあ、あの役やったから、なんか今もそう。 なっちゃってる部分はあるけどあの発表の時とかもなんかランルが、うん、そのここにでモニターに映し出されたの も, もうめちゃめちゃねなんか俺すごくこの、うん、方いい人なんだなってめっちゃ思いなかったです ね, なですね全然泣きそうなったの、うん、えあれ知らなかったんですかあれ知ってたよあ知ってますよね知っ て, みてみて知ってたんだけどあの実際見てみるとさやっぱやのファンじゃんファン空気だよね空気、あのー、ファンの人たちの、あのー の姿っていうかね、もう見えるからね顔は。<笑>そうですよね。<笑>特報のさ、仮面の時、<笑>泣いて見てない人いるだろ<笑>うん。もう<笑>見てんだろ。て見て見て見て。<笑>確かにも、もうもう一回見ようって言ってました。そうそう。自然に言ってたも<笑><笑>あそこで顔がなくとも思わなかったけどね。うん、いやーあれ は, れはでもなもらいがちしましたねやっぱり。うん ユキトって め, めちゃめちゃ現実派じゃないですか、親父との確執がいろいろあった、ね、ま す,、ね、すごいで、そう、ね親父の分身をね、消すために、一回ね、自分の心弱くなっちゃって、だからユキトも一回変身できなくなりますもんね、すごい、ちょっとこの人、すごいんだのアスカも2回変身できなくなりますもんね、おお最初の方一番最初、変身できたと思ったら、ね、あのなんかほら、ちっちゃい卵のね、殻の栄養で、鍵が折って変身できたと思ったら、全然よい。<笑> そ, それに対してそれに対してユキトが結構あのアスカに対して最初冷たいんですよまともに戦えねえじゃねえかみたいな感じで暴れって意外と他人に厳しかったりあとちょっとよそよそしたらなんから、ねうん、自分たちで浮かんだトラウマを書いてるんですよはい、はいはいはいはい、寄せ集めながらね、まあ、そうですよね、はい、あとはそのアスカが正直最初にね 飛、ま、鳥、あまあ、とマホロのねほぼ話でもあるじゃないですかね、うん、結構、うん、ね飛鳥、うんね、が爆竜を持っていって飛鳥があの暗黒の鎧を着なかったらも そ, もそもそもあの話もなかったかもしれないみたいなそ う, うでねうですよねみんちゃいろないやー見させていただきましたもっと平和に過ごせたはずなんだけど<笑>よ<笑>まあ、まあまあ、エゴリアンはね、うん、こ侵略したのがあれなんだけどもそうそうそう、ね、まあそうですねあまりにじゃ総そで見ると確かに飛鳥さんの 助け求めに来て、訳ありな<笑>人たちと出ってですよ、ね、ちょっと誰もが強めな奴らが集まって、そうそうでも最初のオープニング、あすから始まるじゃないですか、うん、しかも、うん、めっちゃいいっ長尺でさ、うん、そううすごいですよね。 いや、ね、あ、初回のブラックからねえ、めっちゃかっなかなかかっこよかったですよ正直。最近ね、またそれの一話のボーディオコメンタリーをやってやってましたね。見てるから本当全部安倍カオルしか出てない。カ<笑>バの安倍カオいや<笑>でもね、始まり方としてはめっちゃ面白いね、新鮮、ね、だったね。いやそうですよね。まあでも僕も結構その印象に残ってるシーンは結構あるんですけど、うん、まずお二人に聞きたいのがいいまあいいこと印象に残特に残ってるシーンってありますか？うん メインの回の、うん、それこそ神木隆之介と、はい、なんかトリケラがだから人間化してあれやばかったったすね、えー、ううのあの回がなんか一番印象に残ってるかな、ね、そうい う, の、ね、なんいうの個人活動みたいなのがそんなに、うん、な, んかないじゃん戦隊もっみんな集まるし、うん、だから俺は最初に一人でバーッしんどいたりとかって、うん、あった中で多分俺が初めての。 ちゃんと個人活動というか撮影中とかもはいはいまあその前ではお父さんとの話とかもなんか結構そういうみ印象残っていて自分のそのメイン会の時にあれいい話でしたよね、うん、結局最大的は自分だったっていうね、うんうん、それをバンって打っちゃう、うんうん、あそこのね雨の中でこう濡れてるショークックがかっこいいんだよねうお <笑>い…おい…いいよいしかもその、トリケラの回は船の中の話だったう で, す、ね、で、本当にあの船を借りて、あれすごかったっすよね。 ああああ船の出航、ね、時間みたいな5時までしか帰れないみたいな結構タイトでずっとレ、うん、ストランみたいなそうそうそうそう、うん、あれをなんか2日間かなみたいにやったんだけどあじゃあ2回出したんです船はそうえーうんまあ、そこがやっぱ一番俺の前半戦でいうと印象的だしまあそのさ、うん、新人というかさ芝居始めてね、はいまあ、デビューして1年目2年目があの 規模で主役みたいいななのやららせてもらえることそれが全部自分中心に回っていくわけじゃないそ う, です、ね、そうあれで結構なんかねあれい終わあってこうどんどん身が引き締まっていったみたいなあれはいい回、うん、いい回でしたねユキともなんかその初恋のその思い出があるからそれを、ね、トリケラにぶち壊させたくないみたいな思いがあっていやいい回でしたあ1000万点で す,、ね、すごいすごくこんなインタビューはいたらちょっ話せるよ<笑><笑> なんかね幸せ感じたなこれ本当ですか実は見てええー、嬉しいですなんかね僕ら学園で喋るじゃん、うんはい、でゴーンもあのエンジンたちがね喋るからそ う, そう、うん、でねちょっと進化してて、うん、目に表情があるゴー、うん、でも暴れもれいい、ね、暴れもめちゃくちゃ逆にない分。うんうんうん そのブラキオが泣くときとかはめちゃくちゃやっぱり来ます あ, 来るよ、ね、あ, ののあれは。うん、しかもああ こ, こ, ここのさブレスの俺らのさ あ, ありますねここ、ね、で喋るんですよねでもいいっすよねす先生声の人たちも素晴らしい、うんじゃね、表現が で, で も,、うん、でも暴れ出をちょっとびっくりした回があって釣りバカ日誌の回、うん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 あれどうやって撮影したんですか、だってもうオールアニメで、なんかまあ一応ブランカのテレビを。バイクの横には置いてはいたけど、でも、これで、殺せます。こんな人。いや、これは、一緒よ、戦隊特有のさ、特撮特有の猫敵いるんだよ。あ、え、あんな、あんな、あれ全部。そうそうそ う, そう。いたとこに、あのキャラいるんで。薫、うん、さんの方も。いや、やめてくださ い,、はい。やっぱり。<笑>やっぱり一応さ、会話。あ、いいね、あれは、だ。確かにね。 ブラキオにそうだね そ, うそれこ そ, あのそうブラキオ医師だったのかつっていうあそこの葛藤がすごい重みが強いかな、うんですよねうん、今回「相棒」とか「その絆」の話ですってなってもさ実際ね、うん、芝居入りたての、うんね、若造がさ、うん、じゃその「ブラキオサウルス」って見えない CG だよね、うんはいはい、愛着ってどんぐらい持てるかな、うん、って思って全然できなくてだからあのシーンすごい最後のギリギリまでね、うんもうどう ある相棒、いないと思うもう死んだかもしれないと思ってた人となん、ね、で泣いて喜んでさ、無事だったのかって、ちょっと気持ちいい理解できなくて、いや、い や, <笑>やばい知識っていいですか、見てる方はめちゃめちゃ良かったです、本当に。当にすごい感動しました、ね、いただければこれはこれはあんまり言ってないんだけど、はい、まあ知らない国から来たわけじゃない、はい、侵略へ、ね、平、は、安、い、から地球を守るために来たけど、はいいや、アバレンジャーのみんな探してるじゃないだ、はい、ですだ、ねね、裏設定で アバレンジャーよりも本当はブラキオのことを探したかったって思ってたのずっと思いながらやってたなるほど<笑>なんでかう っ, とってアバレンジャーの選手たちは知らないんんですよだただいる、うん、ここのには選手たちはいるんだけどもそれは理性の部分じゃ、うんアバレンジャーをだって見つけないと地球がやられるってさ、うんうん、だけど ス鳥さんの本音としては一番の相棒自分のお父さんのような、うん、ブラキオを一番探したいはずってずーっと抱えながらな や, て や, やんないと最後 の, あのブラキオ出てきた時に泣けねえって思っちゃってそこをねううこすごく苦労した苦労したっていうか理解すごうだから全部ね第5月の選手探してってやってるんだけどあれは本当に多分その あそこで描かれてない裏で多分アスカめちゃくちゃ泣いてはいはいでブラキオはもう死んだことを理解するとうかもう死んだんだなっていうぐらい多分すごい落ち込んで、うん、あのオンエアしてるところはそれ以外の部分が描かれてんだなっていうのも ね, ね当時すごい考え、うん、うわっ そ, そうやってなんか一個ずつ分解して説明されると、うん、めちゃめちゃなんかそのシーンやばいですね もう聞、まあまあね、いたうで見たい見たいあんま言っちゃうとね役者があんま細かくそういうこと言うね、えー、いやでもあんまよくもない部分あるけどただそうだからねキラノが先に出てくるんはいあのあ敵役でさ、うん、緑緑ィラノであの時に尋常じゃないティラノなんだけどキラノが生きててよかったって思えるはずなんだよねそうそうなんだけどそこ出しちゃうと最後にブラケオとのシーンだるからそこをあえて出さなかった なるほどねそ公、公式で話せよ、それ、これ、すごいっすね、これ僕らのノリではそんな話にならないよ<笑>いや、めちゃめちゃすごい話だとこ、こ れ, れは実はね、爆竜たちへ の, そのパートナーとか、愛着心、その相棒との絆っていうのは、うん、をどれぐらい抱え込めるかっていうのがね、第一のすごで。なるほど、いやー、これ、すごい、みんな聞きました。 めちゃめちゃいいお話を<笑>だって確かブラキオと会ったのってそのアスカが暗黒の鎧を要は着てそれを着られてそのもう何も覚えてない状態の時に確かブラキオが拾ったんじゃなかったりしますあそうそうそうそうそうですよ ね, てね確かそれで会ったりとかしてるからしかもそれが出てくるのってめっちゃアートなんですよあそうだよね、から、それの話 とかかを加味した上ででの今すすごくないですかだからアバレンジャーとか地球で出会った人たちの思い出よりも、うん、ダイナーマスとかでそのブラキオと触れ合ってる時間の方が多いように探すがあ、ね、ってでも侵略されて戦ったりっていう気持ちあるけども、はい、その中でやっぱブラキオとのやっぱ特別な関係だったっていうのは、うん、なかなか。 そこで1話からそれ背負った戦士演じるのってちょっと大変だっすね、うん、だか ら, だからあの台本読んだ時にこの台本どうやろうっていうのも大事だけど一番きつかったのはそこで、うん、最初に思ったのって音楽の入りめっちゃかっけえですよーすいかっこい い, かっこ い, いめっちゃかっこいいなみたいな音楽壮大でな い,、うん、役だもんないやもうすごいっすよねも役来たも<笑>たっ今回ブラック主役やなね<笑>いや本当思いましたけどね 暴れは、ね、いるけど返信できないというか返信の力をちょっと失っているというかう、ね、いない男です。<笑>いやいやいやしょうがないです。立<笑>夜まで返信しない。<笑>めちゃめちゃ長引かさせてまなんかもっと早く返信してもよかったなと思うんですけど、うん、どうどうですか。でもねいつ返信できるのかなっていうのは見<笑>っしたけども、うん、でも。 逆に返信しなければ本人が出れるあ確かに時間ううもありますよ ね, ね僕は一番忙しかったも、うんねそそううだから前向きに剣取られて、うん、あむしろ本俺自身がこう剣振ったりとか時間あるから確かに確かに確かにそこで楽しんでたっていうアクションめっちゃ多かったですよね最初ね最初 も, 最初 も,、うん、最初もでもなんか最初が多すぎたのか途中なんかあの暗黒の鎧を着てからあんまり出てこなくなってそう ね, ねあ、うん、<笑>なん か, からそう寂しかったですよね、うん 本当に寂しかったし、うん、出てない時にオープニングのクレジットも外れたことは、え、あ、そうなんですか。あれ外れるんですか。外れたね。外れた時あっ一、ね、週、一週二週ぐらいあったね、うん。え、それ焦りませんか。焦れたら、うん。だらその時は東映さんのね、あのプロデューサーにあの声でもいいから爆音にいいから。<笑><笑>なるほど。声<笑>でもいいんで出しながら。えでもその次の週かなんかが。<笑> その声だけだったんだよ、ね、カブラ。ああ、海藻の声みたいな。はい、は, いはいはい。ここで一日だけアスカから帰ってきて。無ざけんな。むざけんなよ。入ってからちょいちょいアスカ帰ってたから。<笑>暗黒の上がアスカっていうのをまあ聞かされて<笑>ちょっとホッとして。はいなるほど、ね。逆にえそれまで分かってなかったこと。分かんなかった最初。えマジどうなるのか本当分かんなかった。の次の内容も。あそうなんですか。でもう絶対アスカだなった<笑>。多分ねまあそういう話あったと思うんだけど<笑>あえて言わなかったんだろう。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 だったらちょうどた、ね、っとでモったねあいいね二十二十話二十、うん、話っすねそうそういうの<笑>そういうのあるとね今回なんか20周年映画を楽しみにしておいてほしいなって思うよね<笑>あマジっすか、えー、超楽しみ<笑>え言える範囲でいいんですけど、うん、そのエピソードというか裏話とかありますかその撮影 の, 撮 影, の撮影だったりだとかあ映画のあそう映画のこととかで じゃあ戦隊名を初めて聞いた時の印象の方お願いします嘘だろ俺ね ー, <笑>れねー暴れのれビジュアルの印象お願いしますうーんーやっそんなかっこよくねえなと思ったんだよねあ ー, あーそうなんだうんうんそれこそブラックかっこよかったんだよ、うん、そうブラックはね俺ね最初て見たらいいいや超かっこいいやつと い, いつ決まったんですかこれ20周年外式に決まったのって結構ねこは 今回の20周年って、10年前のその思いもあってからの中で、うんそれはねうん、本当にあった、まあ、なんか、てきてですよね、<笑>それはね、泣くわと思うよ、ですよ、ねうんうん、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いしまーす。